聞いた今回は簡単に下腹に効くレッグレイズというのを紹介していきますレッグレイズといえば下腹を効かす腹筋なんですけども実はお腹へこませるためには通常のレッグレイズよりもゆっくり動いた方がいいんですなかなか下腹がへこまない腹筋に効きにくいレッグレイズを行っても腰が反れて腰が痛くなるそういった方には簡単たった5回で下腹に効く方法になります 一緒に頑張っていきましょうはい、皆さんこんにちは。タートルです。今回ですね、下腹にしっかり効くレッグレイズのやり方を紹介していきます。通常のやり方とは異なりますので、解説をしっかり聞いてもらって、スマートフォン持って一緒にやっていきましょう。 下腹の腹筋することで本当にお腹へこむのって思ってる方多いと思うんですが、へこむんです。なぜかというと、下腹の腹筋を鍛えることによって、反り腰が改善されます。反り腰が改善されると、姿勢が良くなるので、姿勢が良くなるとお腹ってへこみます。腹協筋が弱い人ほど、お腹を抑える力が弱いので、お腹が前に出てしまいます。そうすると、お腹が重たくて、 腰が反れて姿勢が崩れるお腹がへこまないっていう風になりますそこの改善をできる腹筋方法になっています一緒に頑張っていきましょうまず腹筋で効かすポイントとしては腹筋の溝を埋めるっていうことが腹筋に効かす方法ですそして今回は埋めた腹筋を引き伸ばしていくので簡単にお腹に効かすことができますやっていきましょう はい、やり方はとっても簡単です。たった5回でいいです。1回につき、息は10秒間目安で吐いてください。息吐くときはお腹をどんどんへこませるイメージです。スマートフォン持って上向いて寝ます。ここから上体をぐっと起こします。上半身だけ起こします。まだ腰は反れてる人もいると思います。腰がついてる人は OK です。ここから 足を肩幅に広げて持ち上げますそうすると腰がつくと思いますこの状態で今溝が埋まっている状態ですその溝をゆっくりゆっくり引き伸ばしていく感じですで寝ますこれが1回息10秒吐きます寝たら息吸います息吸って起き上がったら吐きながらふー っていうのが10秒間目安ですとにかく上体が倒れていかないようにお腹縮めたまんまで足を下げていきますそうするとお腹が引っ張られてお腹に効きます行きましょう上体をしっかり起こしていきますスタート息吐きますふう2345678910 はい、吸って吐きます。吐きます。ああ、もう効いてきた。三回目。状態が前に起きたまま。四回目。 どんどん入って、状態がキープキープーラスト、溝を埋めたまま、耐えて、耐えて、耐えて、耐えて、ダー<笑> そしてさらにまだ追い込みたいっていう方にですねもう2種目用意してます一緒にやっていきましょう上体を起こして足を上げて手は上スマートフォン見ながらでいいですもし首つかれる人は起こしておいてくださいこの状態で20秒間キープするだけです呼吸はできれば長く吐きます 10秒ぐらい吐いて吸ってまた10秒ぐらい吐くイメージですたった20秒いきましょうスタート1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1十1 8 1 9 2 0ああ ラスト、膝をついたプランクをやっていきます。プランクのいいところは、反り腰の改善、そしてお腹を下から持ち上げますので、腹横筋が身につきます。これを最後20秒間キープです。やり方としては、通常肘はカの下に置くと思うんですが、今回は万歳。万歳してスマートフォン持って、肘しっかり前へ出して、腰をしっかり丸めて、 体を浮かせるこういうイメージですもしお腹が持ち上がらない人は少し肘手前にしてもいいですでもあんまり手前すぎるとお腹効かないんでちょっとは前ですこれぐらい最後20秒やっていきましょうできる方は肘はしっかり前いきますスタート普通に20秒キープ頑張って 下に上がる、お腹を持ち上げてください。ぎゅうとお腹を持ち上げて。おお、うん。お尻しっかり締めて。オーケーーお疲れ様でした。いや、今のね、お腹を締めたままキープっていう。アイソメトリック収縮というのを使ってます。 力っていうのは普通に入れる、戻す、入れる、戻すの繰り返しなんですけども、戻す時にただ力を抜いて戻すんではなく、力を入れたまま引っ張られることによって、簡単に腹筋に効かすことができます。腹筋ローラーがそういった原理です。今回3種目紹介しましたけども、お腹をへこませるためにとってもメジャーな3種目です。レッグレイズの応用編、デッドバグ、膝をついたプランク、 どれも簡単で少ない回数で聞く腹筋方法になりますんで、ぜひね、動画を何度も見ながらチャレンジしてください。頑張ってやってみたよ聞いたよって方はですね、よかったらグッドボタンやコメントで教えてください。各種 SNS も行ってますんで、インスタグラムの方では毎日今配信してます。こういった喋ってることを早送りにして、動くところは通常のスピードで配信してるので、ゆっくり話す聞くのめんどくさいなーって方はですね、インスタが向いてるかもしれません。 よかったら説明欄からリンクのフォローもしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。